では参りまりす人はいつかその花を何と呼ぶのだろう。 か静かな季節を乗り越えたその先に花火より大惨迫いざ踊れや踊れただそれ振りやってさあ踊れ早咲き遅咲き古い咲き女はいつも花火ごろ色がい深くあでやかに。 力強く。<音楽> 靴を奪ったのは一夜にして咲く花はないことを知っているから長きにわたって紡いだ思いその積み重ねの上に輝きを示していく。 の先に、再び思いが重なり合い、やがて大きな道となる